お願いします<笑> 2021若開河合揺夢満ちしるべ。 Thank <laughs> you. 会場の皆様にメインありがとうございました。